Hello, English lovers. My name is Vivi and welcome to Vivi's English TV の聞き流しシリーズです。英語だったらどのように会話の中に割り込んでいくのかを勉強していきます。でその前に study tips なんですが、今回は特別なズームの Q&A を作りました。じゃんじゃん、ここにあります。 ぜひ、この中のビデオを見てください。このビデオは、今すぐ実践できる、英語力と表現力の上達法です。このビデオをチェックした方は、これからの聞き流しシリーズを楽しんでください。それは、音声に移ります。Vivi.I think we must try harder to get more customers. もっとお客様の呼び込みが必要。 Carla.Can I say something here? すいません。いいですか ?Vivi.Excuse me.I wasn't finished yet. まだ話が終わっていないんです。Carla.Oh, sorry.Please continue. あ、すいません。続けてください。Vivi.Let's see.Where um, where was I? えっと、何を話してたっけ ?Carla. You were talking about how we need more customers. もっとお客様の呼び込みが必要だと話していました。ビビ Alright, thanks. As I was saying. あ、そうだ。先ほど言ったように。これはビジネスの会議ですね。まあ、日本だとみんな順番を待って で発言するかもしれないが、北アメリカでは会話をこう割り込んで入ってくる場合は多いんです。ただ、カーラーはこの例だと割り込み失敗でしたよね。場合によって、May I say something here? と聞いたら、Sure! と答えるケースも少なくありません。では、この例文のポイントをご紹介します。No.1 Excuse me, I wasn't finished yet. まだ終わってないよ。まだ話し中だよ。これは会話だけではなく、レストランでもよく使われています。例えば、まだ食べているんだけども、友達とすっごく長い時間おしゃべりしてるから、えー、お皿を下げますかってウェイターが聞きに来きます。日本はおもてなしが有名なので、 まだ食べているっていうことは多分聞かなくてもわかると思いますが、北アメリカだと、ウェイターがよくテーブルに来て、いかがですかお皿を下げしますかと聞きます。特に友達と話が長い時、大丈夫かなこの口に合おうかな合わないから食べないんじゃないかなって思って、お皿はいかがですかっていう風うに聞きます。その時はこのフレーズを 使ってもいいんですまだ下げないでって言えば Excuse me, I wasn't finished yet まだ下げないでまだ終わってないよ食べてるよって言えばいいんですまたこの Excuse me はこの例文の部分ではかなり強い感じですちょっと待ってよというニュアンスが入っていますカーラはそれを聞いてちょっと落ち込んだかもしれませんが このフレーズは失礼な言い方ではありません。No.2.Let's u m b e see,、um, where was I? えっと、どこまで話したっけ ?Where という単語は場所を聞くときのどこだというふうに覚えていますが、実は、えー、会話はどこまで話してたっけていうニューアンスを表すこともあります。 Where was I in the conversation? の in the conversation の部分は省略されています。会話をスムーズに進みたいという思いは日本文化には特に大切にされていますね。実はこの思いは英語圏にもあります。ただビジネスの場合、危険がない時にちょっとした衝突が起きることもあります。 でもみんな衝突起きた時は、えー、冷静に対応してるし終わったら別に友達のように戻っちゃうケースが多いんですなので会議後はまあそんな時は揉めたかもしれないけど元通りになりますねなのでもし海外で暮らしているならあるいは海外暮らしに憧れを抱 い, いているなら 衝突が起きても、冷静に対応することを心がけましょう。自分の意見はちゃんと言える。また、冷静に対応していく姿勢を持てば、人生が変わる海外暮らしにはできますよ。それでは、会話に割り込む時のフレーズを3つ見ていきましょう。n o ン Sorry to interrupt, but I have a question. ちょっとすみません。話の途中ですみませんが、えー、聞きたい質問があります。interrupt は、えー、切断。えー、一つこう、会話の流れをこうカットするという単語なんですね。Sorry to interrupt, but I have a question はすごくよく使われています。なので、さっきのように Excuse me, can I say something here? よりも Sorry to interrupt, but I have a question. Or I have something to say. というふうに言った方が耳慣れします次は Excuse me, may I ask a question? 例えば道に迷ったらで目の前にグループがあるときグループは何かやってるんですね で、その時、会話の中に割り込んで道が聞きたい場合は Excuse me, may I ask a question? っていう風にこう、こうすいませんがっていうニュアンスを入れてこれを言っています。なので Excuse me, may I ask a question? っていうのもよく使われています。No.3 Hold on, there is something I wanted to say. ちょっと待って そのまま、Hold on.There is something I want to say. 言いたいことあるよで。まさにその通りですね。で、これは、えー、っとあの失礼ではないんですが、柔らかい感覚ではないんですね。ちょっとこう、待って、言う話があるぞっていう感じなのであの、友達の間で使ってもいいと思いますが、こうビジネスの時は、 うん上の人じゃなきゃあんまり使わない方がいいと思います。で、上でもあんまりこれ使わないと思います。なので、友達の時に、hold on, there is something I want to say! あるいはこう、みんなが会話していてサプライズしたい時、なんかこう、ちょっと特別な、えー、サプライズの話があるよっていう感じで、hold on, there is something I want to say! っていうこう、ちょっとこうミ ス, テミステリアス、 な、雰囲気を出せば、これもかなり使います。いかがでしたか英語は本当にはっきりしている言語です。なので、訳して話すだけでは相手に届かない場合もあります。そういう時は簡単な単語で自分の意見を伝えることがおすすめです。英語で考えて、 英語で話すという脳を鍛えることも大事ですね。実は2018年から日本語と英語を独学した経験から生まれたバイリンガル術をコースとして正式なデビューすることになります。日本に至ってバイリンガルになれる方法を4ヶ月通してしっかり体験していただきます。また、簡単にジムに行く感覚で リスニングとスピーキングをトレーニングできるプログラムもあります。ぜひ、vivinglish.com に遊びに来てください。それでは、Vivi のアナウンサー国交はこれにて一旦終わらせていただきます。聞き流しシリーズは皆さんのイマージネーションを大切にしているので、目を閉じれば声と音楽を通して映像が思い浮かべるように 漢字を入れてて作っています毎週10分間でいいのであなたの英語学習に自己投資してくださいこのチャンネルに登録すると新しいビデオを掲載するたびにお知らせが来るのでとても便利ですそれでは来週の内容を予告します来週はこのシリーズで会話の理解について勉強していきます お楽しみにしてください。また、前回のビデオを見直したかったら、これをクリックしてくださいね。では、また1週間後にお会いしましょう。Thank you for listening to today's episode. I'll see you next time. Ciao!